電力密度向上を実現する ST マイクロエレクトロニクスの車載用 650V かつ 1200V シリコンカーバイドを紹介します ST マイクロエレクトロニクスのシリコンカーバイドフェットは現在第3世代まで開発が進んでいます第1世代は 1200V1700V の製品ラインナップで フラットな音抵抗の温度特性によりモータードライブアプリケーションに最適としています第2世代は 650V1200V の製品ラインナップで音抵抗とゲートチャージのトレードオフを向上させ車載産業機器広範囲のアプリケーションに最適とします第3世代は 650V750V1200V の製品ラインナップで 第2世代に続き、さらに高速スイッチングを実現させます。最先端のテクノロジーである第3世代では、第2世代に続き、音抵抗とゲートチャージの性能指数で比較すると、10% の音抵抗成分の特性向上を達成しました。さらに第3世代では、15V のゲート電圧で駆動しても、十分な低さの音抵抗を可能にします。 これまで、のゲート電圧駆動にに対しして、設計の良さをユーザーザ提供します。電気自動車ハイブリッド電気自動車のアプリケーションにおいて特にトラクションインバーター、オンボートチャージャー DC-DC コンバータの回路でさまざまなパッケージオプションを取りそろえます表面実装スルーホールロングリードスルーホール200度まで許容可能なパッケージがあり実動作と組み立ての良さをサポートします シリコンカーバードが持つ利点と合わせて高効率、小スペース、コスト低減、設計時間の短縮の機会をユーザーに提供します。車載グレードにおいては第2世代 650V、1200V の製品においてはご覧の製品は既に製造・販売を開始してサンプルのサポートも準備しております。ご視聴ありがとうございました。